ス マ, ホックビンあスマホね<笑>あね、はい、あ<笑>ねはい、ねあー気持ち い, い、いいいいかなあ気持ちですエ、ね、モ さ, さ, <笑> <M> さ<笑>ーえっ、ー、と。 反、うん気持ちまあ<笑><笑>まだねこれでない。 っはい、そうですね。これは少し。背骨の方もね、このままやりますので。はい。一回ちょっと体を起こしてもらって。はい、あ、え、うん、はい。後ろでいいと思います。はい。それで、ちょっとこう。はい。あ、これでかな。胸が合ってます。はい。はい。おお。気持ちいい。<笑><笑>いいですね。<笑> いい感じになりましたいいやいやあのあの、キャラじゃなくてね<笑> あ, あ, <笑> あ, あですっるのやってみまししょうう、ねはいはい、では、えー、と少し向こうには少、い、<笑><笑>とあ<笑>ん皆さんねあのちょっとこうねサンズのカードがゲーとか言いますね。はい はい。まあこちらまあ少し引きますけど。大丈夫ですか？はい。はい。では。おお。いいですね。ね、チャンアップ。びっくりしてるやん。<笑>はい、この山もびっくりという感じですよね<笑>。すごい。<笑>いい感じですね。すっきりしました。はい 多い中ね、<笑><割>と<笑>普通でもちょっと斬新でした<笑>初めてだったんで。<笑> <笑>すごい。<笑>